皆さんこんにちはサルです、えー、突然ですが皆さん焚き火の時に燃料は何を使えてますか私は今まで地元の家具工房で大量に出る端材を格安で譲ってもらったり裏山や原で落ちている枝や、えー、流木を拾ったり趣味の diy の端材だったりショップで買うような薪を使ってきましたただ今回初めて ペレットをを使ってみたたら今ままででににないい良さに気づいたので、えー、それを紹介しますペレットというのは間伐材やあるいは建築現場で出てたような端材を粉砕しましてでそれに、まあ、圧力をかけてもしかしたら場合によっては接着剤とかを混ぜて固めるような方法で作った。 お薬なのカプセルぐらいの大きさのですね小さい粒なんですね今回私は燃料用のペレットをホームセンターで買ってきたんですけどペットショップなんかでもまあこうしたものを利用することで薪を購入するよりは経済的にも負担が少なかったり余った端材をリサイクルして使えるのであれば環境にも優しいと思いましてペレットに挑戦してみました 今青い炎が映ってますがこれはちょっとですねあるちょっと特殊なことをしてこんなふうになってるだけなのでまた後ほどご紹介しますが使ってるストーブは富士見産業の二次燃焼ストーブサイズは小さいものから2番目なんですがソロストーブのシリーズと比べると大きいものから2番目と同型ですでこれがホームセンターで売ってるペレットです1 0キロで648円、えー、ヒノキのねすごいいい香りがするんですけど これをですねあ巻き受けの皿にほぼ今回、えー、ちょっと満タンに近いぐらいね9割ぐらいですか入れましてこれを燃やしてみようと思います燃やし方はですねこんな風に針金をちょっと入れて、えー、この巻き受けが一番下まで落ちないような形にして浅めの、ね、火床でやってみようと思います詳しい組み立て方は過去の動画で紹介してますのでそちらでご確認ください でこんな風に、えー、ペレットを敷き詰めた上にこれ着火剤ですねあのカワセバンドックのなんか安い着火剤を、えー、入れまして立ててみましてでここにマッチで火をつけてみようと思います、まあ、この五徳をつけた方がね多少なりとも、えー、上昇気流が発生しやすいというか、まあ、そういう結果がね前回までにありましたので五毒、えー、もつけた形で着火をしました この着火剤はですねおそ、えー、らく油分をたくさん含んだ、えー、木を削って丸めたようなものなのであの一般的なヘキサミンとか、えー、エタノールとかメタノールを原料にしたようなものではないんですけど、まあ、一度火がつくとね簡単には消えない感じです。 はい、少しずつね着火剤が今燃えてるんですけどこれがどういうふうにペレットに燃えていくのかっていうとですね少しずつちょっと、えー、様子を映してますのでご覧ください今あの着火剤が突き刺さってる根元のねペレットが少しこう黒く焦げてきましたよねでこの燃えてる部分がじ わ, じわじわじわじわと広がっていく感じで外にね火が広がっていくんです だからの薪のようにですね、ものすごい勢いで燃えたりパチパチとこうはぜたりすることがなく静かにですね、えー、一定の火力でですね、ずっと燃えてくれるというなんかどうなったら着火できたというそのどのタイミングが着火できたタイミングなのかよくわからなかったんですけどもう安定した炎がこんな風に出るようになったのでドリップポットに水を入れて湯を沸かしてみました。 こんな感じですね。もうほぼペレット全体が燃えるような状態に今なりました薪と全然違うのは薪の場合、えー、下に火をつけて炎がこう上に上がって全体が燃えるじゃないですかでペレットはあくまでもですねこの積 も, 積もらせた一番上に火をつけて少しずつ下に向かって燃えていくっていう形なんですよねだから圧倒的に炎の勢いで言うと、 下から上に燃え上がる薪の方が強いんですけどペレットは、えー、それに比べれば穏やかな炎がずっと長く続くようなイメージですでこう二次燃焼のストーブなんですけどこんな風にですねきれいにこう均等にやっぱりペレットなので燃え方が安定してると言いますか風が吹かない限りですねきれいな二次燃焼の様子が見れます これはもう薪よりもですね、ペレットの方が圧倒的に綺麗に、こんな風に均等に炎の筋が並ぶので、まあ、見てて楽しいですよね。これ朝、あの、コーヒー沸かして、またホットサンドでも焼いて食べようと思ってたんですけど、もう食べるどころじゃなかったですね、この炎を見てるだけでお腹いっぱいでしたね。<笑>はい。めちゃくちゃ綺麗だし、静かなんですよ。外れる音とか一回もないしで、薪みたいにね、 煙が出るっていうこともなかったので、まあ、多少は出たんですけどねほとんどなかったですねまあストーブのせいもあると思うんですけどこう穏やかな炎でやんわりとですね焚き火を楽しみたいなあっていう時にベレットはですねもう最適ですね薪とか、まあ、炭よりもですね明らかにいいなと思いました もうコーヒーは入れたんですけどね、ちょっとパンを焼いて食べるというのはもうやめましてですね、今この炎に見入ってる状態で、これですね、ちょっとね、入れてみたくなりましてね、これだけ炎が綺麗なので、炎を干渉したいんですよね。まあそうすると色をつけたら綺麗かなという<笑>、まあ安易な発想なんですけどね。はい、こんな感じで、 明るい場所でカメラを通して見る炎の色は人間の目で見る炎の色とは少し違うのが残念なんですけどゆっくりちょっとスローで再生するとこんな感じになってましてまあ木から出たその可燃性のガスに炎が映ってる様子があのゆっくりとね小回りみたいにして分かりやすいですよね。 あとねちょっと絞りをねもう少し絞ってあの落としてみようかと思いますはい暗くしてみましたそうするとねより赤い炎の筋がねはっきりとしますし青っぽい炎青ですから、ね、炎色反応なんでね青って何でしたっけバリウムは緑か銅か銅が青かなんかねそんな多分成分まあ化合物が入ってて色がついてるんですよね はいもう炎のね鑑賞会になってますけどねこんな感じですアップするとね、えー、これね面白かったですねなんかね初めて見る炎でしたね ど, どうですかこれなんかあの<笑>どうなんでしょうねなんと言えばいいのか分かりませんけどこう 炎が戯れてる感じに見えないですかねなんかそんなそんな変な表現しかできないですけどはいこういうふうにねまあ青い炎はねさっきあの入れたせいなんですけどねあれをね、まあ、おかげでこう手前と奥とで炎の色が違ったりするのでその 面白いね模様がね結構長い時間楽しめましたね、うん、これあの炎好きにはたまらないですよねはい私は炎好きですそうなんですよこれをねずーっと見入っててねもう午前中結局ね何も食べなかったですね 面白くないですかウッドそのペレットから出るガスに、まあ、着火してこう炎がねこうゆ揺れる踊ってるような感じになってるんですよねなんか一種の炎のパフォーマンスみたいになってますよね二次燃焼ストーブのあの空気穴から上昇した空気が出てきてるのであそこでまあ特にね 可燃ガスと、えっと、くっついて燃えてるんだろうと思うんですけど、まあ、こんなね、えー、神秘的というか幻想的というかうわ面白いっていうねそんな感じの焚き火今までの焚き火とはねちょっと違う<笑>面白さでしたね眺めて楽しい焚き火でしたね、まあ、あのパチパチとねはぜながらね勢いよく燃える炎も大好きなんですけどね まあ、たまにはちょっと気分を変えてこれはこれでペレットならではのね多分優しいね炎だと思いますでこれねすごい長い時間あの、燃えてるんですね今だいぶ編集でね途中カットしてるんですけどちょっと後でねあの、テロップで載せておきますね時間。 で少しずつね弱くなってきましたもうペレットがねほぼほぼ、えー、入れてた分はすべて燃えてで空気穴はね確かに下からの穴は塞いでるように見えるんですけど上から燃えるのでまあ言ったら下の穴はなくてもいいんでしょうねこれ視聴者さんからもね空気の通りが悪い悪そうなので燃えるのかっていう質問が出て私もそこが一番心配だったんですけど 上から燃えるので上の空気に接しているペレットから順番に燃えていくっていう感じだと思いますちょっとね触ってみたんですどんな感じかな、まあ、これトング入れたせいでね多分一気に温度が下がっちゃってそれで煙がバーッと出ましたのでね煙出るとねちょっと庭焚き火ではねあのご近所にも貧縮なのであの消します、はい、このウッドストーブね火を消す時はセリアの このののスステンレスの皿をかぶせるのが一番です、えー、ちょうどねおいい大きさなので2 0センチぐらいの皿なのかな、はい、そうするとね消えるんですが開けとくとねまた少しずつ上昇気流が発生してまたくすぶってきそうだったのでもう完全に消してしまいますはいということでこんな感じでしたどうでしょうかペレットでの燃焼、まあ、環境にもね優しいんじゃないかと思いますし 適量を燃やせるのでねあの大きな薪きを、ねえー、燃やし始めちゃってもうお湯沸いたからいらないんだけどなーなんてねそんなこと考える必要もないですしうん、薪とか炭はねなんかもう燃用が済んでも最後まで、ね、燃やさないとなんか気持ちが悪いじゃないですか使いかけで消した薪をねまた次回も使うなんてんやっぱ気分が良くないというかね焚き火は気分のものだと思いますので。 そういう意味でもペレットっていうのは適量が使えそうなので便利かなということでご紹介しましたよかったら試してみてください今回もご視聴ありがとうございました